はい、どうぞ。はい、四月じゃないですね、すみません、五月の。四日。木曜日。卵回収です、夕方です。はい、行きます。西日が眩しい。 アシアの歌ですかてーの歌あるんですこっちかな があったみたいです。あったー。はい、踊るオスダチョウとその前に1個卵。 あと三十四番ですね、うん。泣いてるね。<笑>はい、踊るオスダチョウとご飯に夢中のメスダチョウ。うん、羽が綺麗。 こうがさしているというか美しいはい、いきますかね、うん、暑いね、口開けてるね、みんなはい、うん 多分ないと思う。ああ。うんお。じゃあ向こう側ああったー。コロコロ？あそうだね。 はい、あっっちゃったキャンちゃんがさっきここに座ってたので多分今しがた産んだやつでしょうあっうんそこから入りましょう 個いあどうだろう向こうに隠れてないかな <笑>すごいペットですよ。可愛 い, い。うん。いやー、産めないから。<笑>すごい楽しそうに砂地してました。翼をパスタパスタってなって、嬉しそうだよね。<笑>さて、あったけど遠いですね。卵が。 やかないとだ取られないよ遠くにえっあ猫あらそうっぽいねビー で, すで「い。かもねいやち ょ, ちょっと柄が濃い気がするけどあらこにいた<笑>涼しいのかな 遠遠いな遠いななね、これれどううしたの潰えどうしたの、あら大丈夫誰に潰さないんわっ、うん、分かる。えあれ 春膜春膜かな春膜がうまくしまえなくなっちゃったのかな、えー、ちょっと白目になってしまってます目はあくみたいだ はい、こっち、こっち。おいで。こっち、おいで。今回はでも結構遠い。いけるかな。あ。うん、開けて。 いはいはいはい。 いいですねうはいいい卵。うん うのところ今日はい。 さすがにそれはわかんないと思うなう、ね、あとはなんかゲームならいいけどそ ね, ね, 間, 違ね間違えちゃうとねはいはいいきましょう<笑>お卵の動画はまだ出ていません、ね、あもう出てるかもね出てない出てな い, いやでもこの動画が出る頃にどうなんだろ う, うまだ出てないから。いはいはい うん、うん。 割がとちょっと落ち着くのかな雨が降るあ、なるほど雨が降るとちょっと下がっちゃうゴールデンウィークにでもお客さんいっぱい来そうでえよかったですいっぱい買ってもらえるからねは い, はいでは5月4日の夕方の卵取りの動画でしたバイバイ